はいおはようございますラスカルでございます本日はですね家系ラーメンを食べる会ということでいや最近ねマジで僕のインスタ見てもらうとわかるんだけどとにかく家系ラーメンにはまってるんですよで本日ねお伺いするお店が僕もですねまだ行ったことがございませんラーメン指導さんというお店なんですけれどももうねつい スタートとかでででもね写真を見る限りすすすげげそうげーうまうなんですよただね、ラーメンを食べるだけじゃなくて、今日はね、ちょっといつもと変えて企画的なことをやってみようかなと思います。本日ですね、やっていく企画が家系ラーメンのお供にライスを何倍食べれるか。 挑んでいいいきたいと思いますやっぱりね家系ラーメンといえばもうねライスに合うナンバーワンのラーメンじゃないかと個人的にはね思っておりますので普段のねただ並盛りを食べるだけじゃなくて大食い要素も合わせて撮影していこうと思いますそんなこんなで、えー、お店が見えてまいりましたこちらが 本日お伺いさせていただくえ横浜家系ラーメン指導さんでございます早速店内に入って家系ラーメン食べていこうと思います ということで、ただいまですね、この指導さんの店内に入っております。で、えー、ちょっとね、先ほどね、券売機を取ってきたんですけれども、えー、こちらのね、獅童さんは、ライスが食べ放題ということで、学生さんだと、これ、ライスも無料ってことなんで、ぜひね、あの、若い方たちはね、がっつりとね、食べてほしいなと思うんですが、ただ、 おかわり無料といってもね、残して い, いわけではもちろんございませんので、食べきれる量での注文をお願いいたします。で、本日はですね、もちろん通常のラーメン、何もトッピングをしていない並盛りと、いわゆる特製ラーメンになります、指導ラーメンという、もういろんな、ね、トッピングを入っているものに、プラスほうれん草とね海苔をトッピングしております。で、そちらと合わせてライスをいただくのと、最後にですね、えー、夏季限定になるのかな、つけ麺ですね、がございますので、こちらのね、えー、3品と、 ライスを合わせて食べていこうと思います、えー、それではですね料理が到着するまで待ちたいと思いますありがとうございますいただきますということでですね一杯目のナミラーメンが到着いたしました間違いなくうまいビジュアルでございます出来立てをね早速食べていこうと思いますので、はい、いただきます甘い、まあ、<笑>うまいな うーんやっぱりねもう店内から入ってきたら分かるんですけど出汁っぽいこのフレッシュな家系というよりかはもう熟成したスープって感じなんで紙っていうのかなコクっていうのかなそれがねすごいあってうまい<笑>あうまいスープでご飯いけるんだよなーうま、ん、いっちゃってうーん あうまい<笑>で、このまたあの上澄みのちょっと骨臭い感じの部分と下に行けば行くほどこの醤油感が強まってくる感じ味の変化がね家系は美味しいですよね深めだうまっ<笑>このままだと麺いかずにご飯いっぱい入れちゃうんで早速ねこの麺も浮かしてください合わせるとこんな感じですよ <笑>あ麺合うなぁ、うん、<笑>いわゆるあの、家系でよく使われているようなごわごわっとした食感の麺ではなくてどちらかというとねあのプリプリした麺なんでよくね麺にスープが乗っかってきてまじうまい。<笑> ちょっとね、もう1杯目のライスが最後なんですけどこんな感じでのりとほうれん草合わせちゃってもいいですかねああ、うんうん、ということでですねただいまこちらご飯1杯目完食させていただきましたのでおかわり注文していきたいと思います ライスお金お願いします一応、はい、ですね今回皆様にもね分かりやすいようにライスは普通のりで注文しておりますまあ皆さんもねライス頼む際は量をね参考にしていただいて無理のない程度に注文していただければと思います、はい、ありがとうございますじラーメン1杯で45杯はライスいけるねじゃあちょっとこの辺りでかなり序盤にねこのチャーシューいかしてくださいこれチャーシュー見えますかこのチャーシューをこうライス くるんでねいっちゃいましょうかうんうんチャーシュー う,、ま、うんうんうんうんううんううんうんうんうんうんうんうんいんうんうんういうんうんうんうんうんうんうんううん 早めも完食しましたえー、ついてね、おかわり三杯目いきましょうお願いしますこれ、のりっとうま、ん、うわ、ん、ぁ、うんうんうんうん いやーこうん。ということでただいまですね、えー、具材がほぼ食べ終わりましてご飯も3杯目完食でございますが蓋だのためねもちろんここで終わりなんですけど今日はね 米を大食いということで、ここで四、ね、杯目のおかわりとしていただきたいと思います。すいません、ライスおかわりお願いします。じゃあ、タイマー四杯目のライスなんですけれども、今回はですね、この残ったスープ。一滴も無駄にしたくないということで、ここにね、ライスをざっと。うわ、ざっと、これ、どこです、皆さん、これ。うっ<笑><笑>あー、まあ、うまい。 と、うんうんうん、いうことでタイマですねえー4杯目のライスと汁までラーメンも完食させていただきました完食するとこんな感じで 完食ありががとうございまますすの文字が出てきます食べに来た際にはこのね字見て帰ってくださいただ僕はね、えー、次のラーメンもございますので、えー、さらにライスどんどんどんどん配数積み重ねていきたいと思います続いてですね2いただきますラーメンが指導ラーメンの台ですねそこに海苔やほうれん草をさらにトッピングさせていただきましたこちらもね早速いただきます 一杯目はスープでいきましたけどもう二杯目からはねもう贅沢に麺とライスで一口目からいかせてください湯気<笑>すごいね<笑>うんうんうんうんうんうんうんうんうんうううんううんうん たらこのあたりでこの獅童ラーメンに入ってくる九条ネギを混ぜてまたね九条ネギって合うよねああんまたね普通のネギと違ってあの辛みとかえぐみもないからスープに満たさなくてもね十分おいしいこれどうです おい<笑>、まあ、はい、そしたらただいまですねライス五杯目完食いたしました続いてもおかわりしていきましょうじゃあすみません、お願いしますただいまですね、えー、おかわりを六杯目いただきましたがえー、ちょっとね、これ卓上にあるのを見てたらこんな感じでね、もちろんい、e、い系によくあるような海苔だったりとか味玉、チャンシュー、ほうれん草この辺りのトッピングメニューはもちろんなんですけれども チーズとかあと辛いやつちょっとねこれ見てほしいんだけどかえ玉で細麺もあるみたいです隠れキャラってことでなんかいろんなね味変アイテムだったりとかしっかりとねあのエプロンとかも置いてあるみたいなんで、まあ、女性の方とかでもねあの気になるよって方は是非注文していただければと思うんですが次来たらねいろいろ味変もしてみようと。 こちらね、六杯目のライス完食しましたこれそろねまね、あ、お腹もだんだんいい感じ腹5分目6分目ぐらいになってきたので次のおかわで最後にしようかなライスお願いします待ってる間も食っちゃいましょうかっていうかでももう残り少なくなってきて寂しい<笑>、うん、じゃあもうこの辺りから最後のライスってことでシフト合わせてね具材も豪華にいっちゃいますかおー<笑> 家系っ家ていいなちょっと最後のライスはこの味玉と一緒にいただきます。 とということ で, ですねただいま2杯目の指導、えー、ラーメン完食いたしましたこの後にですねつけ麺をいただこうと思うんですけれどもつけ麺はライスってイメージがちょっとないのでそちらはね単品でいただこうと思いますなので本日の一応ライスの記録は7杯ということになりました、えー、そんな感じで続いてつけ麺も食べていきましょうということで本日ですね最後にいただきます1杯こちら つけ麺が到着いたしましたこちらもね早速食べていこうと思いますいただきますいや絶対あの麺締めてもうまいからなうんうん、こんだけがっつり締めてもしっかりと完成の香りしますね、まあ、早速こちらのつけ汁につけていきましょうかこんな感じでございますね うんちなみに今回頂 い, いているこのつけ麺は魚介系なんですけどこれ以外にもね 辛いつけ麺もあるそうなので辛いものが、ね、好きな方はぜひそちらもお試しくださいそしてこの辺りでねちょっと卓上にございますこちらのお酢を使って味変したいと思います、うんうん ああありりりままますすすか、はいいいお願いしが、はい、がとうございますうわありがたいこれ普通のね、魚介の豚骨系つけ麺を提供しているお店だと、割りスープって大体あの昆布だったりとか、あとはカツオだったりとか、そっちで、ね、割ることが多いんですけれども、獅童さんは、普通に使ってるスープを入れてるんで、よりね、豚骨感が多分強まってると思う。 骨感が上がりますね。あーーということでですね、えー、本日はねこの辺りでごちそうさまでしたということでああうまかった。 てことでで本日はですねラーメン指導さんで通常提供しているラーメンやつけ麺とともに食べ放題のねライスを美味しくね食べきれるまで。 えー、注文させていたただきましたとにかくやっぱりうまいね最近はね自分の中でも家系ブームが来ていまして家系の撮影が幸せすぎるまたね撮影会でも美味しかったのでこのねラーメン食べたいなとそれぐらいの気持ちになっておりますので是非ね皆様もですねこちらの指導さんの美味しいラーメン食べに来てみてくださいテーブル席もございますので、えー、ファミリーの方でも気軽なく、えー、食べに来てくださいということで本日も申し訳ございました、はい、この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですね 最近の方ではサブチャンネル活動しておりますそちらの方も概要欄から合わせてチェックしてくださいそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあね